Radio. こんにちは。Dialogue for People.D4P のフォトジャーナリスト佐藤慶です、えー。今回は最近取材勉強などをしている、えーと、日本でのヘイトスピーチに関するお話をしたいと思います。 例年だと海外取材が多いんですけれども、コロナ禍以降どうしてもこう国外になかなか渡航ができず、まあそれならばとこの機会に兼ねてから気になっていた日本国内の問題なんかをですね、きちんと取材してみようということで、この春ぐらいからですかね、少しずつこのヘイトスピーチというものの取材を重ねています。ヘイトスピーチに関しては D4PYouTube チャンネルでも、お上う樹さんによるち樹トーク、その番組内で用語の説明などもしていただいています。で、そのヘイトスピーチ スピーチというものはそもそもどんなものなのかということですけれども、えー、ヘイトとは憎しみ、スピーチとは発言という意味で、直訳すると何かを憎むような発言という意味になるんですけれども、実際にはそれ自体が暴力となる発言であり、人々の差別を煽るような発言、そしてそこからさらにヘイトクライム、 実際の暴力行為や放火、脅迫などをですね、そうしたものにつながる扇動的な言葉、そうしたものをヘイトスピーチと呼びます。国籍や出自、宗教、性別など、特定の属性で人をくくり、社会からの排除を煽る言動ということですけれども、このヘイトスピーチの規制についてですね、まあ、表現の自由との加いはどうなんだとか、国や政権を批判することだってヘイトスピーチじゃないかという、そうした見方に対する問題点などについては、ぜひ、 YouTube、えー、ご覧いいたただけたらと思います、えー、d4p、えー、アルファベットの d と数字の4それから p ですね d4p とヘイトスピーチで検索するとおそらくこちらの youtube チャンネル出てくるかなと思いますのでぜひそちらもご覧ください で、今日お話ししたいのは、そうしたヘイトスピーチに関する取材、勉強を続ける中で知った、憎悪のピラミッドという概念なんですね。ゾ、え、ウ、ー、憎しみと悪と書いた憎悪ですね、えー。そうしたものがどのようにしてこの社会の中で積み重なっていって で、最終的にジェノサイド、大量虐殺に至るのか、といったことを、えー、5段階の項目に分けて説明している概念です。えー、こちらはアンティディファメーションリーグ、ADL、えー、名誉毀損防止同盟というアメリカの団体が公表しているものなんですね。で、この図はですね、えー、第二次世界大戦におけるナチスのユダヤ人迫害、えー、ホロコーストであったり、1993年にルワンダで起きた虐殺など、実際に過去に起きた経緯 ですから、どのような段階を経てそれが実際にジェノサイドになるのかということを分析し作成されたものです。 えー、ホロコースト大量虐殺に至る段階を説明するものとしては、他にも8段階とか10段階で説明したモデルもあるんですけれども、まあ、どのモデルにも一長一短がある中で、日本でのヘイトスピーチの問題を考えるには、えー、こちら、この ADL の像悪のピラミッドというものが分かりやすいのではないかなと思います。えー、ということで、このピラミッドの詳細を見ていきたいんですけれども、 5段階の一番下の層、ピラミッドの一番下の層には、先入感による行為というものが当てられています。えー、先入感による冗談、噂、排除する言語などがそこに当たります。えー、そして一つ上がって下から二段目が、偏見による行為、偏見による社会的回避、嘲笑、非人間化、意図的な差別表現といったものがここに当たります。 この先入感と偏見ってあの日本語で使うとですね、なんとなく同じような言葉として使うことも多かったり、ちょっとわかりにくいかなと思うんですけれども、まあ、原文の英語で見るとですね、一段目が biased attitude、二段目が acts of bias となっているので、 この一番下の層、biased attitude っていうのは実際には直接知らないけれども、まあ、見聞きした情報なんかをもとに、なんとなくあれってやだなとか、これは関わりたくないなっていう否定的な態度、えー、そしてそこから生じる冗談や噂なんかのことですね。えー、そして二段目、acts of bias となっているこの段はですね、acts という言葉にあるように、えー、実際にその嫌悪感や否定的な態度を表す行為で、 ある属性の人々を嘲笑したり、意図的にそうした表現を行うこと、 などにあたる段階なのかなと思います。日本のテレビなんかでもジェンダーに基づく調証だったり、他の国や地域に対して、なんかこう、未開の国であるとか、おかしな価値観を持った地域だというような切り取り方をするような番組も見かけますけれども、そうしたものはピラミッドのこの段階に当たるのではないのかなと思います。まあ、そうしたものが拡散されることで、より広範囲に偏見を広げる像を煽るといった影響があるのではないのかなと思います。 こうした段階に続くのが3段目、差別行為という項目なんですけれども、ここまで来ると実際に〇〇人だから、〇〇京都だからなど、属性によってですね、例えば住居の賃貸契約ができなかったり、就職することができない、学校に行けないとか、本来ならば認められて当然の権利から排除されるということが起こってきます。 えー、そして下から4段目、上から2段目になりますけれども、この段階は暴力行為という項目です。えー、殺人、暴行、脅迫、強姦、放火など、えー、生命に関わるあからさまの暴力となり、そこから最上段、えー、ピラミッドの一番上、ジェノサイドにつながっていきます。でこのジェノサイドというのは意図的、制度的に、えー、特定の属性を持った人々を抹殺するということですね。 で、この図を見ながら日本の現状を考えると、恐ろしいことに、えー、上から二段目の暴力行為というものがすでに発生している状況だと思います、えー。特にこの脅迫行為というのは顕著で、〇〇人は殺す、この社会から出ていけ、排除するなどという言動は、ネット空間だけではなく実際に街中でも繰り返されています、えー。そんな中、2019年12月、神奈川県川崎市でヘイトスピーチを犯罪とする画期的な条例が書き 決されました。もちろん条例というのは制定されるだけではなく実際に運用されることが大切なんですけれども、今まさにそうした変化が起きつつあるわけですね。で一方で必要な制度を整えていくことと同時に僕たち個人個人がどのようにしてこの憎悪のピラミッドがですね無意識的に積み重なっていくということに抗っていくかということが大切になってくると思います。この先入観偏見というピラミッドの下段にある項目なんかはですね本当に僕たち ち、えー、個々人ががですすね無意識のうううに染まままっってていいいいししととととここ恐ろろだなと思います、えー、かくう僕自身もですねあ自分にはこんな先入観があったんだとか、実際には知らないのに決めつけちゃってたなと、えー、気づいたり反省したりっていうことが数えきれないほどあります、えー。なのでまず大切なことは自分には先入観や偏見なんかない、差別もしないと決めつけるのではなくて、誰しもの中に無意識のそうした差別の種はあるのだ。 ということを自覚することではないでしょうか。えー、早急に判断せずに、まずはきちんと知ろうとすること。そしてどれだけ知ったところで自分の見えている世界というものは自分というフィルターを通したものに過ぎないと釘を刺さておくこと。えー、そして気づいたところから少しずつみんなでアップデートをしていくこと。えー、そうした細かな一つ一つに気をつけていくことで、この憎悪のピラミッドを少しずつみんなで解体していけるのではないでしょうか。 こうしたヘイトスピーチや憎悪のピラミッドなどに関する話はまた近く記事などにもまとめたいと思いますので、ぜひそちらもご覧いただけましたら幸いです。D4P Radio 佐藤慶でした。ありがとうございます。D4P Radio ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。